日常プンの食うたにようこそ本日はこちらではごゆっくりお楽しみくださいこちらファミリーマートの甘おういちごのバウムクーヘンを、ね、食べたいと思いますあまおういち果たしてどんなお芝居になるのかなこれはうわ、うん、開けた瞬間にいちのいい香りがしてきこす横から見るとこんな感じですでは バウムクーンの断面図はまあ、断面でもないかもしれませんという風になっています見た感じはシンプルですねイチゴの香りしていますよではいただきますチャンネル登録よろしくお願いします ドリンクした生地の中らイチゴの甘酸っぱさをしっかりと感じることができて美味しかったです。しっとりとした生地と甘酸っぱさの相性は本当にいいですね。もっと大きなサイズで食べたいと思える製品でしたので、こちらも検出させていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンブシュお楽しみいただけましたら、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回のリンでお会いしましょう。